皆様、ごきげんよう。中名誉と申します。お仕事でお待たせしました。さて<音声>、昨日も午前9時頃、下において、一斉に依頼していないにもかかわらず、赤と今月にあっており、息を持ち立てた方も、手に応勢いらっしゃいますので、 私のフォロワーに関わったようですが、こちらは無でございます。一方、当月末にのせいで、私のみならず、他の YouTuber や t e a c なども、フォロワーの異常な提唱に合格してきて、なかなか騒動が収まるわけではないようですので、 今のところでは、イーターにおける不具合の理由は、まだ確認中でございますが、対応サービスと連携させての自動投稿が、スパムと判断されるようになった、という見方が、主流なのではないか、ということです。そのゆえ、今回のことで、 赤品道を凍結された方は、意気もし立てホームから凍結会場を申請した方がいいと思われます。<音声>はい。以上、イ谷タにおける凍結祭りについてのご報告でございました。ご検討誠にありがとうございます。 どうもどうも、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい。それでは、また時間のったでお会いしましょう。失礼いたします。